将来作ってたんです。私は今ですねタイのパタヤに来ていす。今回ご紹介するお店なんですけども、今こちらの後ろでやります、ね。ホールでランチで食べれるステーキ屋さんです。店内の方に入ってどんなステーキなのかっていうのをご紹介したいと思います。それでは行ってみます。それではねメニューのご紹介になります。まずは表紙ですね。でまずはじめ朝食やってるみたいですね。 目玉焼き2個にパン2個スープあ、結構ついてますねこれで350円ぐらいですかみたいですねじゃあ次2ページ目になりますこちらステーキですねで下飲んだのがさっき59バーズって言ったのがチキンステーキとポークテンダーロインが59バーツになってましてこちらのフォークの方を頼みましたそれとビーフの方も170バーツあったのでこちらの方も 結構あります60バーツから80バーツぐらいこれも安いですね200円ちょっとぐらいからまあ200円台で食べれますねはいで一番上いきますがサラダですねサラダも50バーツぐらいから70バーツこちらもやっぱ安いですねでフライドライス、うん、チャーハンですねこちらも50バーツ50バーツ結構安いですね100円 でソフトドリンクが、まあ、ウォーター、コーラパンタ、ソーダウォーターなどあります、あとはワイン、ビールなどもありますねで、タイフードもこちらにはちゃんとあるみたいで、こんな感じで70バーツとか80バーツ、60バーツ50バーツだいたい50バーツから80バーツぐらいですかね、90バース分ありましたねこんな感じでタイ料理も食べれるみたいです。結構お値段 安いですまあ、場所がビーチの方から結構奥の方に入ってくるので、うん、それで安いのかなとは思いますとりあえずメニューはこんな感じです以上ですそれではですね、料理が来ましたので食べてみてくださ い, と思い ま, すまずはじめに 4.59 バードのステーキ す, すごいボリュームなんですよこうちがボリュームに入ってて豚のステーキが2個あってで、サラダも付いてワンプレートになってますで、隣にあるのがビーフステーキ フォークとビーフのやつを置いたしますお皿が全然人一番大きいですすごいビーフも結構大きいですサラダとポテトも結構量多くてあと後ろにパンがついてますね。はい。ではですね初めにちょっと戻りましてフォークの方を取りに行ってやります 美味しいです続けて、きょうのお肉を食べてみたいと思います。 マ、まあ、スターーソースみたいな感じで、うん、味はいいですよね。 バーで安いでで実際に食べてみたらワンプレートも結構多くてボリュームすごいありしい味も結構良かったですサラダも肉とかも全然甘まささとかそういうのも全然なかったのでとても美味しく食べれたので日本人の方にはここ来られても衛生面で気になさらなくても気軽に入っていけるようなお店だと思います高ヤビーチのほうからちょっと遠いのはメック70あるんですけども欠点っていったらまあそのぐらないです、ね それではですね、一緒にともと終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方をしていただけたのなと思っております。それでは以上になります。それではまた。バイバーイ。